それでは今日の授業の後半では先ほど紹介しました中国常用定理に基づくその中国常用三法の例題を実際に解いていきたいと思います。今回取り上げる問題はテキストの問題 3.59 を一部解題したものです。問題は次の内容です。A、が 5を法として2と合同である、それから6を法として3と合同である、7を法として5と合同である。言い換えますと、まあ、A を5で割った乗与が2で、6で割った乗与が3で、7で割った乗与が5であるという条件を満たす整数 A で、非負活最小のもとを、ものを求めましょうというものです。で、もともとのテキストの問題には、この黄色で、 色をつけましたこの皮膚かつ最初のものを求めようという条件はついていなかったんですけれども、まあ、今回あのこの皮膚かつ最初のものを求めようとつけることで一応答えが1位に定まるような問題にしました。で、えっと、この問題ですけれども、えっと、これはあの先ほど紹介しました定理 4.62 においてこことのスライドにありますように N1 を 5N2 を 6N3 を7とおきまして A1 を2、A2 を3、A3 を5と置、えー、いった状況で、えー、それに対してこの、e えー、a 1と E2 と E3 を求めましてでこ の, あの条件ですね、えーとまあ、A の条件としましてはこの A の値が、えーとまあ、0以上でその N1、N2、N3 の積である210以下を満たすこの A を求めるようにその 中国女定理でその存在するとされているこの a を求めるという問題に帰宅されます。それではまず E1 からの計算から入っていきたいと思います。えっと、まずここではその n1 スタートして n を n1 で割った値がこれは 210÷5 で42となります。でそこで 先ほどの定理よりこの n=5 イコール5を法とする n スターイコール =42 の逆減をこれを42と5から始まるこのっあとはあの拡所ゆっくりと誤助法をまあ実行していくわけですけれども最初の R0S0T0 の組みとしてまあ42と1と0を取ります。 R. 一 S. 一 T. 一の組として、まあ五ゼロ一を取ります。まあこの辺の、その計算の仕方は、ええー、拡張リュックリット五条法をもう一度、えー、復習しましょう。で、まあ以上の設定で、と、次に R. 二 S. 二 T. 二を計算しますと、まあこの組が二一マイナス八。と計算されます。で、R. 三 S. 三 T. 三の組も、順に計算しますと。 えー、と1マイナス217と計算されますので、えー、各自確認してみてください。以上の計算結果から、えー、とマイナス2かける4 2プラス1 7る5が1に等しくなることが分かりますの で, で、えー、とこの結果からですねその、えー、と42の2倍がですね5を、えー、法として1に等しくなるということになります。でえーとまあ これでです、ね、そのマイナス2がですねその42の、うん、合法とする、えー、逆減ということになるんですけれども一応この逆減としてあの正の値を持っていきますとこれはあのマイナス2と3が合法として合同ですから、まあ、3というふうに取ってきましてで、えー、とこれをもとにその1、e、を 3×42 として126ということになります。 それでは次ににの計算に入りましょうでまずあの N2 スターですけれどもこれは N を N2 で割った値ですので2 1十五6で割って35となります。そこでここではそのまず N2 イコール6を法とする N2 スターイコール35の逆減を計算することになりましてでこれは35と6から始まる拡張ゆっくりとご情法によって計算することができます。 で最初に R0S0T0 の組みとして3510それから R1S1T1 の組みとして601を与えます。で以下その拡張ゆっくりとご情報の計算に従って各計算を行いますと R2S2T2 が 51-5 と計算されまして R3S3T3 が 1マイナス16と計算されます。まあこの辺のあの細かい計算手順は、えー、各自で確かめておいてください。これまでの計算結果からマイナス1かける35プラス6かける6イコール1が成り立つことが分かったわけです。でこれによりまして35の6を法とする情報の逆減はマイナス1と出てきます。 一応この情報の逆減として正の整数をとりますとマイナス1と5が6を法として合同ですので今度は5を逆減としてとります。そしてこの E2 の値は 5×35 で175と求めることができます。最後に E3 の計算を行います。 ここでは N3 スターですねこれは N を N3 ではありますので2 1 0る7で30となりますでそこでここではその N3 イコール7を法とする N3 スターイコール30の逆面を計算することになりますでこの計算は30と7から始まるその拡張ゆっくりとご情報によって求めることになりますで最初にこの R0S0T0 を3一1 0の組み それから、R1、S1、T1 の組を701の組と与えて計算を始めます。で、ここからそのまあ格子要求とご情報に従った計算を行っていきますと、えー、と R2、S2、T2 が 821-4 の組、それから R3、S3、T3 の組が 1-313 の組というふうに計算することができます。 この辺のあの細かい計算手順も各自で確認しておいてください。ここまでの計算結果から、そのマイナス3かける30プラス13かける7イコール1となります。よって、その30の7を報とする情報の逆転はマイナス3であることがわかります。で、ここでその情報の逆転として SA の 整数を取ることにしますと、そのマイナス三と四が七を方として行動ですから、まあ四を逆円として取ることにします。それによってこの e 三の値は四掛ける三十イコールまあ百二十と求まります。最後にここまでのステップを踏まえまして、まあこれまで求めてきた e 一、e 二、e 三の値を使って、この a の解となる a の 値を計算しますそうしますと、まあ、A が A1E1+A2E2+A3E3 ということですので、まあ、これを順々に計算していきますと1377と出てきますで今回の問題で解くべき求めるべき A というのは、まあ、皮膚の最小の数ということでしたので、まあ、の条件としてはこの えっと法の210をよりも小さいその解を計算するということでしたので、まあ、この1377と210を法として合同な数でで百十ゼ0から209までの間にある整数を求めますとこれが117と出てきます。 えー、となおあの今回の計算例で、えー、と E1、E2、E3 を, を求める際にその用いたその、まあ、情報の法逆減はですねあの一応正の値に直して使っていたんですけれどもあのまあ一般にモデル特裁には必ずしもそうする必要はありません、えー、と最初に出てきた負 の, あの値の逆減を使ってもあの正しい計算ができるはずです一応あの今回は その一応全部のですねこの a の計算などをこの正の整数の範囲で収めるために便宜上この正の方逆転を用いましたで最後にその求めた a が条件を満たしていることを検算で確かめますで117を5で割った余りは2とそれから同じく6で割った余りは3と。 で最後に7で割った余りは5ということでまああの問題に出されていた条件を117というのを全て満たしておりますのでまあ求める A は117であるとあの結論づけることができます。今回の授業のまとめです。今回は拡張ゆークリ特助法の応用としまして中国需要産法を紹介しました。 でこれは、えー、と各所ゆっくりとご情報を用いた、まあ、中国女王定理の計算法ということで、えー、紹介をいたしました。で、えー、と今回の授業内容がですねこうあの普段と比べてや短めだったなかなというふうに、えー、と印象を持った人も、えー、いらっしゃるかもしれませんけれども、えー、と実はこれからあの皆さんに取り組んでもらうレポート課題ではその今回のような、えー、中国女王三法の計算を実際に、えー、解いてもらうことになると思います。 でまあ、その計算が結構あの手間かもしれませんので、まあ、あの今回少し短めですけれどもこのような内容にしてみました。ぜひあの自分で手を動かして計算をしてですね、えー、とこ の, あの計算内容を確かめてほ、えー、しいと思います。えー、と次回の授業では拡張、えー、ゆっくりとご除法の応用としまして、えー、と有理数の再構成という問題を扱います。 これはテキストの第 4.12 節にある内容ですので必要な人はあらかじめ予習をしておいてください。それでは今回の計算基礎学1の授業はこの辺でおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした